みなさん、こんばんは。かのです。私。十二月。二十四日。四十歳になります。頑張ります。みなさんも頑張ってください。私もみんなも頑張りましょう。 日本越として応援し続けます日本も世界も頑張りましょうかなでしたおやすみなさい